カの形を作った後両耳にかけてくださいまたあこまで覆ってくださいねこんばんは皆さんお元気でお過ごしでしょうかカナは元気です新型コロナウイルス肺炎が流行しております 皆様の笑顔と元気を心からお祈り申し上げます。カナイズファインどうか皆様笑顔でお過ごしください。 様がマスク作りをされていいると思いますですのででの私については医療面、また安全性面、手先が器用なこともありますので、100円ショップで購入したものはこれになります。 休憩中に作成をしておりますこれですが比較的柔らかい素材でできていますただ先が危ないですのでこれは少し工夫をしております これははハサミではありませんね軽く力を入れるだけで実は手で折り曲げて切れるようになります。 先ほどのものになりますが先端が危ないですのでこれについては折り曲げて少し丸い形に変化をさせていますまた、テーピングですね テーピングについては実は指にはくっつかないタイプでテーピングのものにはくっつくようなタイプになります。たくさんものありますのでマスクの素材としてはいろんなもので作ることはできるかなと考えています。ただがやはり 金でですすので危なないいかなと思いますこれについては個人的には他の皆様には推奨いたしませんが私は医療の方で関わっていきますので自分についてはやはり花の形にアレンジした形で作っていきたいなと考えておりますのでこういうもので作っていきたいなと考えています。 あくまで自分用で他の方がこれ使ってみたいなっていうことで危なくないなっていうことであれば一緒に働いているスタッフの方に配ろうかなと考えていますではこれについてですがゴミの問題になりますので燃えるゴミには出せませんよね私についてはアートで。 工夫しようかなと思っていますこれはツルになりますねまだマスクの素材について購入しておりませんのでここまでになりますでは皆様ゆっくりお休みください棚もゆっくり休みます どうか皆様明日お元気でお過ごしください。ではおやすみなさい。岡のですさ。See you.